ヒロト行くぜ、うん、チェンソールセットレッツゴ ー, ーはいということで本日はで出会いました古原やすいさ TV を<笑>はいもうこれね衣装を着てるということだそう皆さん今日もですね、えー、コラボでございます で今日コラボするのはもう皆さんねもう待ちに待ったこの方でございますゴーンゴールド兄役こと徳山英則さんですよろしくお願いします、えー、ゴーンゴールドいますゴーンゴールド須藤ろと役じゃなんないそうゴーンゴールド須藤ろと役だけど俺からしたらもう兄だから須藤ろとだって呼んだことないよだって俺多分ひろとひろ と, ひろとは呼ぶけど<笑>俺たちのプライベートでも兄だし<笑>、うんまあ、現場でもねもうずっと兄だったんで 結構アって呼んででる人多くないですかみんな兄兄っていうなですよね、うん、そうでたまになんかみゆとかが徳山さんって言ったりとかするけど、うん、ほぼ兄な気がするそ俺そうだねねえしも兄だろうん薄い薄いはでも兄だなあビちゃん兄だろお、うん、前の感じだろ俺もリナあっリナちゃんの時は3そっかとリナが徳山さんかうんそっかそっかっていうとは、うん カメラマンもも監督も全員兄 だ, ねいやそうだからもう俺たちのイメージってもう兄はもうお兄ちゃんなんすよね、まあ、本んにだからよく俺聞いたことがあるんですよ、はい、徳山はどこの現場に行っても大体兄になるって聞いたことあるんですけど、ね、それはやっぱそうなんですかどうなんだろうねなんかそういう役が多いねあー、まあ確かに地獄兄弟の時もそうだったしそうそうそう ね、でも割とそんな感じがしますよ、ね、逆に兄が弟リアル弟じゃないですかそうそうそ う, そう全然全然想像がつかないマジで弟してるんですかうん弟って待って全然想像つかないマジで兄の弟ってどんな感じなんですか逆に生まれてすぐに物心ついた時から同い年のさいとこいるよねああ、はい、で隣同士に住んでて、うん、もう学校から帰ったら同い年のいとこのところには弟が3人される えー、うそううだから4人兄弟みたいな感じで、うん、なんか長男として遊んでた感じはあっ、うん、そっかじゃあもうそこの時は、はいまあ、一応実際は弟ではあるんだけれどもその親戚の中とかでは一番兄だったんだそうそうそう そ, うあそっかだから兄が死についてるんですかこんなに分かんないけどね兄、うん、って書いてあってそうもう兄なんですよ<笑>本当にもうで一回僕それこそあのお姉さんにねあのお会いしたことがわざとあったと思うんですけれども そ, うその時のもうなんかそんなに俺弟感感じなかったですね正直こ う, んもう あ、でもお姉ちゃんって呼んでるじゃないですか姉貴って呼んでるのから姉貴ですよね、うん、えな何て呼ばれてるんですかお姉ちゃんだりのりのり全然ないイメージのり<笑>はイメージないマジで<笑>で、まあ、今回、まあ、とりあえずちょっと前半の方は、はい、そうゴーンちゃんのお話をさせてもらって、うん、後半の方はちょっとカメラの兜のお話をちょっと聞いていけたらなっていうふうに思ってますよろしくお願いします、うんはい、でその時兄って追加戦士で入ってたじゃないですか、うん、でエビちゃんの動画見てくれた えー、見たすっげえ面白かったよ面白かったですか あ, ありがとうございますありがとうございますお風呂がその日に生まれたって<笑>言ってた言ってた言ってた<笑><笑>えちょっと同じ場所にあるけど あ, あったっけうん、えで、ー、きたところ今今あるよ 今, 今あるか嘘でしょ今できたっていやちょっと待って確認してもらおう、えー、これう今できたんだってえ何今できたって<笑>嘘でしょえそここえ今できちゃうマジでウ<笑>んマジで超面白いでなんか俺あの時にあの動画でも言ってたんですけど正直 やっぱ追加選手が入ってくるって、俺たちからすると相当なプレッシャーなんですよ。だし、実際、あの時って、もう事務所は違ったんですけれども、実は徳山さん、兄は、僕の事務所の先輩でもあったんですよ、うん、本当は本当、ねそう。で、そこでもう知ってはいたし、なんか先輩来るみたいな。もうこんな感じです、最初は。<笑>本当にだからよく言うわ。いや、本当にそう、本当にそう。で、で、怖いから、ね あのちょっと徳山さん見てきてって言ってエビちゃんが最終的にこうやって見に行ったの覚えてますもん楽屋にそうそうそうそうですよね覚えてます覚えてる覚えてるでその時に俺はウイングスっていうん、あのに追加で呼ばれる時にプロデューサーにねあああの5人がおバカ戦隊なんだけど、うん、やっぱ本当にちょっとあのおバカなところもあるからあの現場も閉めてくれないかって言われて、うん、そう人として<笑>あのちゃんと役者としてで<笑> ちょっと、そういったこともあって、オファーされたっていうとこもあるから、どうしようかなって言って、東映にいった時に。あの、とンとンって、あの、それもなく、そういう風に話してるところに、エビちゃんが。ちょっと撮影終わりで、ビールの缶ビール持ちながら、ふらってきたのよ。やばいやばいやばいやばい。こういうことか。やばいやばいやばいやばいやばい。ってなったら、エビちゃんが、あ、ちく。近づいて、そのまんま綺麗に散歩ずつ下がっていって<笑>。<笑> <笑>帰ってったんだよなるほど そ, うそのイメージでうわこれ大丈夫かなとは思ったけどあなるほどねその帰ってきた後のお話があってちょっと怖い怖いかもしれない<笑><笑>怖いかもしれないみたいな感じでビールを片手にこうやって持ちながらだってよだってお前らさら先輩怖いって言って先輩<笑>、うん、さビール 今日はお蛭子ちゃんそのままいったからそうそうだからエビちゃんの最初の兄の印象ってめちゃめち ゃ, めちゃ怖いだと思います、まあ、そうす、ね、今でこそこんなに仲いいけどでもなんかその話をねあの YouTube で見て僕はあなんかともても欠席裁判をされてるぞと思ってえっ何何<笑><笑><笑>の。でまあね兄がね入ってくるじゃないですか、うん 入っってくる時のそのそきっかけなんで、そのゴーンジャーにまずそのオーディションのところからちょっと聞かせていただけたらかと思うんですけど、きっかけはその仮面、うん、ライダーカブトのプロデューサーの方から、はい、あのちょっと連絡がありまして、うんはい、ちょっと追加戦士の方で、ちゃんとガツっと締める子をちょっとオーディション探さらしてるんだけど、<笑>みたいなっっ<笑>ガツッと締める子 でガツッと締められて、うん、そのやっぱりその芸歴もあってっていうので、うん、ちょっと徳山君が頭に浮かんだんだよねっていう話をちょっと言ってくださって、うん、それでじゃあちょっとどうしようかなっていう悩んでた時にあのその時のマネージャーさんから連絡いただいて。うんうん、でまあ、徳山はあれだったら どうぞどうぞやんなよみたいなことを言ってくださって、うんうん、ああじゃあそっか、うん、1年がないけどちょっと俺もやるか、うん、そうそうそうえ最初兄めっちゃかっこよく入ってくるじゃないですか、うん、そうで兄ってあれから何があってこの天ズグランプリみたいな感じになったのっていう話なんですよああネタキャラみたいなネタキャラみたいに、ね、そ, <笑>、ね、<笑><笑>そみんな多分そうなっていくんだよ<笑>あんなにかっこよく最初めちゃめちゃ俺は台本通りやっただけで<笑>いやそう台本に書いてあったじゃん<笑>ね ミ<笑>ユ、おいで、うん、<笑>かム、ばしょに来て、生きてたら連絡しなさいよって、はい、<笑>あれ、いつ頃からっ<笑>そのウォンジャーとウィングスが仲良くなり始めてうん、うん、とかで、かあれだよね、もしかしたら、ワメイクルの会とかあー、ね、あれでヒロトが変顔っていうのがあってあった、で、どこまで変顔なんですかって、うん、最大限にやってくれって言われたから、かいやそうなの、兄が勝手にやったんじゃないですか、ね、違<笑>うわ、違うんですか、あれは。<笑> 台本通りしかやらない男ですよ僕も言うけど兄は割と普段はお茶目ですよ皆さん本当にこんなかっこいいけどでもお茶目なんですよだってエンディングとか見たら分かると思うけどダブルーピッチしてますからねゴーンの な, なんだっけ、えー、と最後のコーナーあゴーンゼミナール、ね、ゼミナール、うん、あれは俺が壊してったごめんあそうめっちゃ壊れてた<笑>めっちゃ壊れてった<笑>あれはめっちゃ壊れてったし<笑>そしたらみんなやってもいいんだみたいな感じでそ う, そうだ、ね、みんなが壊れて面白いそ う, だ、ね、っいうそうだ、ね、あれ楽しかったそうそうそうそうそ でマジであにだからもう本当ブレイクしすぎなんですそこもでちょっとあの仮面ライダーやってた時に、うん、あの一緒なのよ仮面ライダーの時も俺がやってた時には、うん、えっと後ろでやってたのはねあの冒険者や あーあ俺がダックとかああいうの、ん、とか結構監督の指示とかで水ヒ、うん、ロとかもあいつらも結構普通に遊んでたからへじゃあもともと遊んでみたいな感じだったからなんか好きなことあと自分たちで結構みたいなのやってって言われてたからあそうなんですか割とライダー G6 イ、ね、も自由高いんですよねそうやってそこはねゴローダー GT をその作ったりとかしてるときくらいまでは割とめちゃめちゃかっこいいというかなんかあれもね相当なんか熱い中やってましたよね<笑>あれ覚えてます、ね 兄多分ね気を失いそうになるくらいなんか帰ってきた時にもう兄の顔がもうめっちゃ真っ青だったんですよ、うん、えっ何どうしたのみたいなほぼ熱、ね、中症だったよね ですよね、えー、なんかなゴーールドのスーツ着てましたよ、ね、そうそうそう変身スーツでずっとメットウォークだから、うん、俺の場合はラ バ, ーラバースーツだからあーそっかあそこの山だと真夏だったから、えー、本当に気温40度ぐらいのところでラバースーツを着て<笑>あれスピードスケート用のやつだから<笑>あっそうなんだそうそうなんだで全くででできない状態でそこで そうしたらスタッフが何人か倒れたうん、うんうん、そ う, そ う, そ う, いやそうマジで倒れてましたっけそうそう俺は倒れるわけにはいかないと思って、うんうんうん、でも結構頑張ったんだけど水分がもうカラッカラになりながら、うん、そうだからロケバスにスタッフがガッて入ってた時の「の兄やばいマジ超ょなんかえ死ぬ?」みたいな<笑><笑>本当に。ントに「ひろと無理すんなよ」っていう感じで<笑>お前らが登場してくれるんだけど、うんうん どげーみたいな時のな何を言ったかもあんま覚えてないぐらいちょっと結構フ、ね、ラフラにはたた い, いやそうそうそうあの時の兄はなんかね変で別の意味でちょっとねヤバかったっすねあれはそうっていうのとすごく覚えてるのが兄ってその G5 プリンスの時とかの曲とかも確か書い て, てそうそうそうそうだったりとかしますよねそうそうそう作詞作曲、ね、やってますよね、うんそうお俺 兄が真んん中だったんですよあれ、うん、踊るときに<笑>そう俺ついに撮られたみたいなついに恥ずかしかったよ恥ずかしかった G3 プリンセスっていうのが<笑>元々ね、うんじゃない、ね、それで G3 プリンセスっていうのをなんか、うん、録音してるときなのかなあのプロデューサーから言われて徳、うん、山君ちょっとこ う,、うん、こういう感じで G3 やってるんだけど次、うん「G5 プリンスっ、うん」っていうので。 徳山ゆくんがちょっとかけるあ、それプロディサーパスから言われて、えー、で、ちょっと時間ないんだけどか、うん、けるって言われてあ、じゃあわりいの人ちょっとすぐ起きますわ、うん、で、あの G5 プリンスを作った書いたの君とゲットあ、そうなんですかで、撮影の合間にバーっと書き殴ってで、作ったみたいな君の隣がいいんだ ギュッとだ。と抱きしめていたいんだ。は初めてやった時の思い出をですね。そうそうそう。<笑>懐かしすごい言われるまんまに5人分で全員が立つようにって言って、そうそう、ね。全員のラップパートだったりとか、かいろんなものを。<笑>いつでもどこでも全力だぜってやってました。そうそうそう。ュ<笑>ッとキュンと、ギュッとドキッとずっととか、5人分とか、結構お縛りの中で2週間内ぐらいで、で、書くときはもう ここだった一瞬で作ったあそうなんだ1日で作ったへえ渋、ー、谷からスタジオまで1時間ぐらいあるんだけど、うんうん、その間にもう歌詞は完成させて入った瞬間にちょっとピアノ用意してそこでギターで一瞬でメロディーも書いて速攻でもう一回仮歌を作ってじゃあこれでそうなのだそうそ う, そうえめっちゃ大変でしたねいやでも てうん、いやいや、それは 知, っては知ってますけどね、<笑>いや兄のライブを見に行ったことありますけれども、あそうだったんだ、<笑>えー、なんか、兄って大変だね、裏でいろいろプロデューサーにちょっとこれやってくんない、<笑>これやってくんないみたいな。で、さらに言うと、<笑>そのっ、えー、とに G3 プリンセスとかでも歌でしか倒せないっていう、ねはいはいね、ロムビアコね。プリンス ってもうのもプラスでもう一回もう一曲いっちゃおうわみたいな感じで、えー、そのストレートな伸びやかなヒロトがバーンと歌ってもの、うんうん、すごくうまく歌うんだけどダメな感じでただ普通にいい曲かバラードを作っていくれないかこういうこういうカットで、ね、いきなりそうそうそうそういきなり結構<笑>、ね、こ, これあったわ俺たちヨーシュタインとかとめっちゃ肩組みまくってるやつるでしょそ う, そ う, そ う, そうあ懐かしいあれ面白かったなの時だから俺もそれでわかりました書きますよ っって言って言セリフ開けたら、うん、あの東京ドームの、ねうん、ホテルのところであった曲あるのってあるよっていう<笑>俺が G5 プリンスと<笑>、はい、やってたやってたやってたプリズムホールですよねそうすやってたら確かにアニの中で逆にねゴーオンジャーの中で一番印象に残ってる話って何アニの中で一番 みんかね、なぜか僕に芝居の相談を送る。<笑>来ますよ、それはだって一 番, <笑>一番兄がベテランだし、やっぱみんなの兄ですから、それは、みんながこう言ってくれて、うん。それぞれがやっぱこう成長していく過程を、本当にこう兄としても先輩としても、なんか見れたのがすごい。ま、う、た、ん、<笑>幽霊の回とかも面白い。幽霊、まあ、がめっちゃ怖いんだよね、兄はね。そうそ う, そうそうそう。幽霊だけダメなんだよね、確かね。 <笑>あの時に俺がなんかすごい弱いからみんながうやーって言ってまた面白がってあったすっいみんだって見るってあっ か, あか木とかにこうやって目がグイッてなったりとかしてうわーってうわーぬるっとしたみたいなそうそうそうそうやってたやってたそうそうそうそう<笑>懐かしい、うん、あとはまあ古原のやっぱ石を持って走るしン。で<笑>、ね、それずっと言うよね<笑>ずっとじゃあこれは、まあ、俺, が俺からしたらすごい好きなシーンなんですよあの石を持ってあの 敵にこうやってバーンってミュウも助けるシーンですよねそうそうそ う, そ う,、ね、そ う, そうあんなんだけど俺はすごいカッコいいシーンだと思ったのに兄たちはもうずっとそれ言ってるよ大爆笑大爆 笑, <笑>, <んか>笑一人ちょっと内股もたけめるか覚えたし<笑>なんかなんかなんだろうやばい あーってって<笑>もうお店閉まっちゃうわーっていうなんか<笑> 主, 主婦の方が走ってる感じでいやいや俺の中でめちゃくちゃ格好良く走ってるところだったもっとなんかこうふわーっとさっそうと走ってくれるのかと思ったら「もうとパとと言ったからみんな爆笑してた<笑>も14年間ですよずっと言ってくるの兄ちはもう本当に<笑>みんなそこは泣くほど笑わせてもらって<笑>なんかテイヤーズの時とかもそうなんだけど、うん、なんか俺が あの要は リ, リナーねあのゴーン・イエローが相手の中にいるからこうやって俺がこうやって撮って走っていくシーンとかもあったんだけど俺が走るシーン毎回アニアの方ずっとニヤニヤしながら<笑>普段は別に俺のシーンそんなに見たりとかしないのに俺が走るときだけ毎回出てくるのだアニアだってお前さカメラに対してこのカメラとしたら、うん、カメラの前で、うん、うわって終わる、うん、っていうだけなのにお前うわってやってグキて言ってやって足やったもんな えそうっけそう動画持ってるもんはもう面白すぎてどうかやわすぎるいやー<笑>ごきあーすいませんもう一回やらせてくださいマジでえそれでこけるのお前嘘<笑>でしょあの皆さんねゴーンジャーから見た人はカブトを見てくださいカブトの出てきた時からもマジ変わんない、見た目何年かぶとはういう17年くらいカブトの時そうだね17年とかでも3年前ジオウも あ、そうですよねこういや、マジでなんかジオの時もね、うん、ツイッターに流れてるんですよ矢車荘のなんか当時のやつと比較みたいな何も変わってないマジで何も変わってなおかつね兄の中で逆に変わったことってあります変わったことえっ、うん、そうだって、うん、人間変わるよ、ね、いや変わんないマジで<笑>見た目も変わんないしなんかテイヤーズの時にみんながやっぱ兄を見て 兄何そんな変わらないんですかって言った時に兄は冗談かなんか分かんないけどそうなんだよね俺もここまでいったらそうそう変わると思ったんだけど今でもねハゲたりとかしてないから多分このまま変わんないんだろうねって言ったんですよ俺の中のイメージの40代は岩城浩一さんみたいにもっとこう渋くなっていってるはず<笑>なるほどね当時27なんですよ兄が入ってきたのっで覚えてるんだけどであの時俺たちからすると兄ってもうなんか5個くらい上なんだけどすっごい大人に感じたんだけど、うん、でもあの時の兄は多分 俺たちが年下だからとかじゃなくてもうすでに大人なんでよもう27年、まあ、11歳からってもうあの時で俺芸歴がだから15年ら16年でしょうあーでしょでも今のほぼ俺と同じくらいってことだからそうって考えたらあの時だからできすぎてるんですよ兄がマジでそれでお前が今もしゴーンゴールドできるかできな い, <笑> い, い<笑>できないできない兄みたいなキャラって俺正直めちゃめちゃ憧れるんだけど、うん、できない あんなにやっぱね、ゴーンゴールド、やっぱ兄しかできない、あれはってこ、あれだと兄の目はずるい。う目はずるい。なんかこ、こう、こういう感じからの怒っていくか、あ、<音声> こ, う<笑>これ、こ れ, 俺これ俺<笑><あ><笑>俺、俺これ、俺、俺、どんな感じ<笑><音声><音声>あ、これ、兄、怒ったの<音声>こう。あ、すみできん。いいやいやいや、できちゃった、できてた。<笑>ごめん、いや、それが多分正解かもしれない。ほんとに。で、俺、兄のやつで真似したのを思い出した。これ、これ。 ああよくやりだいなこうやって何がかって僕はやってないけど最初の頃だけあそうかお前ら必ずこう指で刺す、うん、から、うん「お前らお前ら」ってずっとこうやってたらつまんねえなと思ったからあーそうですね俺これかっこいいなと思ってマネしました<笑><笑>それはマネした<笑>、はい、<笑>それはあったからどんどんマネしてください<笑><笑> あ, あの、かっこいいなって思うし憧れてる部分あるあ る, あるけど だってキャラが違う、宗介とはピロトが、うん、でも真似したんだろうあこれはね、うん、こ, れこれはかっこいいかかっこいいからかっこいいでも宗介ってかっこいいから宗介もたまにやるかなと思って宗介をこう一生懸命でやってるからかっこいい宗、ね、介<笑>、ね、がこうさあやったっそうですねまあ確かヨロマートで見てあれこれ違うなと思ったけどははははまさかい<笑>違うなと思ったね。これ俺のキャラじゃないのキャラやて<笑>そういや思ったね、これはねほんほんほんほん結構スカイシアターあスカイシアターだね、確かにそう もうやっぱりアクションもすごいできるし、うん、で、変身後のナベ、ねうん、さんもめちゃめちゃかっこよかったりして、シンクロ率やばかったっていうのもそうだったりするんだけど、うん、兄なんか毎回仕込んできましたよね、うん、なんか割とその毎回仕込んでたのって実は俺じゃないんだよ。 なべさんに、ちょっと、徳山君さ、明、う、日、ん、もう30分早く食みたいな感じで、うん、でもあれはちょっともうできるから、うん、上の方でもうちょっとパンチ足して、うがっつとか読んでもっとこうアクション増やそうよとか、うこういうネタもっとやろうよのが、えー、そうなんうそ う, そうそう、なべさんが楽しくて楽しくてもっとやりたいみたいな、あそうなんだどこまでこう、だからシンクロ率で、徳山君、どこまで動けるまでどうするのみたいな感じで、2人でちょっと楽しんで。えー 足でも本当になんか楽しかったですよね楽しかったどんどん手が増えるから俺どうしようかなって思うぐらい<笑>よ、ね、<笑>覚えた大変だよ、ね、<笑><笑>大変だったけど楽しかったよねでもお前どんどん太ってったもんなそう太ったどんどん太っちゃってななんかなんだっけ間違えて下半身だけで変身しちゃったとかもあったもん<笑>いや何それ分かんないんだなるほど<笑> 何, 何, 何でもない間違う あ, あれね<笑>あこれ別に言ってもいいんじゃないですかあのー、一回ねそのスカイシアターとかでジャンプをした時にこれ破れズボンが破れてここでビリってなって 俺たちはその後メットオフのねレッドのシーンがあるからみんな下に着込んでるわけですよそれが全部露呈していつも下が黒なのに真っ赤になったって話ね上からバーンって降りてみんなガーンってやって大丈夫かって出てったら<笑>あれ<笑><笑>下だけ古原全部ここビリッビリになっててここベローンって全部真っ赤になって下半身だけこの人 なんですけどって言っ て, てお客さんもゲラゲラ笑ってて俺らももうやるしかないけどもうみんな後ろ向いてセリフ言ってたもん<笑>なんだなんだ唯一あの兄とそのアクションをやって1回だけ俺が兄と対峙して勝つことがあると<笑>あるし覚えてますなんだ それは、ストローバンキっていうキャラが出てきてガイアクラっていう悪い飲み物を飲んでしまうとあー、そうだそうだそうだそうだ要は、心が悪くなっちゃってお前が、あの、オールバックでオールバックでやった時とかに、はいはいはい、あれだけ、唯一、うん、ヒロトにアクションで勝つっていうシーンがあった時は、うん、めっちゃ気持ちよかったっす<笑><笑><笑>めっちゃ気持ちよかったっすかでもね、<笑>残念ながらねお前スタントマンだもん、<笑>あそうはなそう、あれだけね 回転だけね福さんとあーあ回転だけそうだけどあとは俺で や, や, やってましたから余計のジのパンチだろう違う違う俺違う違うよマジで違うマジで違うい違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うあれはずれ今あれ俺だからねホントにえじゃあホンスローでやってみたいだってお前行くぜ違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う 兄めちゃめちゃあの新幹線とかで移動したりとかしてるときに、もう、くんにずっといたずらしたりとかしてるんですよ、兄は。 目の前のああそうそう。志<笑>望くん気づかないからそうだそうだそうだずっいたずらしたいですよ兄<笑>もめっちゃいたずらっぽいんですよだから頭頭が見えてたからその上にどれだけ乗るかなと思って10円玉重ねていた<笑>なんですけどずっと志望くんあれだからずっとこう何百円までいくからってね気づかない<笑>そうそうそうでそろそろ重いから崩れちゃうなと思ったから<笑>こう紙とか領収書をいっぱい乗っけていったら<笑>結構こう可愛 い, い感じになったよ、ね、気づかないんだよねみんなは多分んねゴンじゃんだから1番のやんちゃって で俺とかだっ多分思ってると思うんだけど実はこの方ですはい、はい、ということでですね、えー、前半はここまでということで、えー、皆さん本当にありがとうございましたそれじゃあまた後半もよろしくお願いしますバイバーイ絶対見ろよ<笑>これ山口さん<笑>、はい、仮面ライダーかぶとの時 の, あの矢車さんのお話をちょっと聞いていけたらなっていうふうに思いますわかりましたはいかぶとやった時ってそんなに出る予定じゃなかったよねそうそうそうそう アミって怒られるるるとあるんですよあるよ怒られ続けてきてたぶん人の50倍はもう何だろう50回分は怒られてるんじゃないかなホ、うん、パンチョホッパーのゼ、うんえー、クターできてッホッパーに変えて変身するとき初めてこう顔を上げて変身したんですけどそれで初めてだったんだけどでバーンって変身ってやってスーツアクターの方、うん、帰るときとかバカだっって。 多分ドハハ先生にはライダー出てもらったハハッいやでもライダーになりたい俺あっホンライダーになりたいそこだわということでお送りしたのはマッハ全開ゴールド<笑>マッハでいくぜまたなー<笑>チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いしまーす